ですかいいです。はい。はい。ですね。うん、あ、えー、力抜いてくださいて、うん。そうですね。頭を抜いてね。はいうん、ねえ。折れてません。めっちゃ怖い<笑>。いやいやなかなかあのですねいい感じですね。はい。うん、ね なかなか今度ってますね、えー、いい音しますねま<笑>の怖い怖いだいたいあのみんなキャーとかね、ワーとか言うんですけどねい、はい、はい、じゃちょっと体を起こしてもらって、ねはいはい、あ、振り出てこいです、はい、で、えー、頭の後ろでテープにもらっていいですかあ、そうです、そうですじゃん。じゃん<笑><笑>なんかね、あのー<笑>なんか変なアレです ね, <笑>だいたいねこのシーン、だいいがないですけ<笑>大丈夫ですよね、これ正しい一<笑>夜もんでますから、私も<笑> 前座るとちょっとね、せっかい荒れますもんね、はい、そうですね<笑><笑>あもうちょっと下の お<笑>っ<音><音><音>